限れ獣の力、取り澄ま せ, ませ獣の刃レッツ。 やさらあれ、古原康久、はい、<笑><笑><笑><笑><笑>っていうのは、た思う。初めていたと思うんといさてラだコボせありがとうございます<笑> ヤスの方でね前編の話をいただきまして、はい、そうですね。割とうちではもうそのゴーンジャバス激レンジャーの時のやっぱりその思い出話というかう、ね、あの時どうだったのかとか、そう裏話なんかをちょっとまあ、まあ、満載というか結構やっていただいて、うん、やってもらってるんですけれども、今回そうちゃん後編では何やりますか？そうちゃんのチャンネルではですね。 まあ、本当に行き当たりばっかりに。<笑>筋出しで。リフリートークしちゃいます。筋出しで、ね。そうチャンネル、今日何チャンネルは筋ないんで。筋ないんでね。カフェで話してるから。カフェで話してるん<笑>そうそう。沈み会って、<笑>おう、なんるかなん、ね、喋る感じで。お、よくお願いします。分かりました一個ちょっとお願いしたいのが、せっかくね、こう、特撮、先代出身、者同士が集まってるわけですからね。ね。ちょっとお互いの変身ポーズを、 レンジうっていうのはちょっとやりたいなと思います。いいです、ね、いいね。だし、うん、俺たちもさ、ゴーンジャー側は激レンジャーに修行を教えてもらったっていうテーマも あ,、ねうんうん、あるからね。そうだね。もちろ先輩っていうテーマだか ら,、ねうん、からね。そうそ う, そう。だから今回は、うん、あの教えられるけれども俺もだから教えてもらった。そうでしょう。おこれ嬉しい。 が主語かいってやりたいいやいやそれ俺全く違うそれ弥ちゃんだから、ね、<笑>それ 俺, <笑> そ, 俺<笑>そっち知らないんだ<笑>そっち知らないんだよ俺そこ間違いだよキウキうかいだよ違う違うドキドキうかい<笑>全然違う全然違う然違 う, 違 う, 違 う, そ う, <笑>そう俺どっちも俺じゃないっすと主語じゃあずれないタイプはいありましたできる教えられる立場にいる教えられるけど不からん ううん、うん、そうそう、うん、<笑>おかしいよ、だから2人ともいいやいつもどおりに。いやい や, いや、もうすぐにやってるから。そうそう、間違いなのごとフラらはってやって、で、そうたんではやすくやってくれてるから、うん、まあ統一していよ、みたいな、統一。いやいや、<笑>全然ないきゃまだな、この2人。<笑>大丈夫か、<笑>よくやってこれてんな、ほんとに。難しいよ、さっき見たけども、びっくりしたもん。動きが、数が多いな。 そうだねなんか割とさ、うん、俺たち言われるんだよ。うん、昔、十、うん、連年前の人とかとコラボしたときに、お手が多くて覚えられないって言われたもんね。すごくあるの。年々ちょっと難しくなっ て, の、ね、てるのかそうだよな。なんかさ、こう、変身と か, か, ンンとか。あ、それライダーだね。ライダーだよね。ライダー い, い, やいや、かっこいいな。正直いいなの、もっとあったよ。ライダーに憧れたわかるな歩きながらさ、こう。ちょっと後でそれやって。何変身自分のやつを歩きながら。できない。いい人。 <笑> い, いけるじゃんただ<笑><笑>ここ多分ね<笑> 5本くらいしか受けなゃいけど<笑> そ, それだけ<笑>足りないんガケーのだよ で、俺たちはまず、うん、チェンジソール、今俺入ってるのこれエンジンソールなんだねンンで、このチェンジソールを入れることによって変身できる、うんうんうん。チェンジソール、うん、まずこうやってバッバ出右が上ね。そう。携帯をバッと。バッと。オッケー。でバッ、行くぜがこれ。行くぜ行くぜそうで、赤。 ないるかね。か<笑>で、チェンジソウル。チェンジソウ ル, ル。セット。セット。難しそう。お、いいね。セットできるんですもんね。うんうんうん、セ, ッセット。セット。で、そしたら、こうやって、ガッガッでレッ、レッツ、ゴー。ゴー。あ、こうなんだ。んオン。オン。で、変身。あ、手はこうか。そう。これでもね、俺だけなんだよね。あ、そうなんです実はみんなこうなの。ほんとは。だけど、俺、リーダーだから。 なんか真ん中だから、結構いろいろやっても言われなかった。うんね、そ, うそう。俺だけ俺だけこう。なるほどね。そう。だしみんな本当は、えっ、ー、と、こうじゃなくて、本当はみんなこうなんだけど、うん、途中から編集俺勝手にこうやって書いてて。うんえーえー、どうどうかごわごくらいに気づかれて。あれ、お前そのちょっと編集ポぽンバてバレてなかった。バレてなかった。<笑><笑><笑><う><笑><う><笑>ないの無劇連長とかやっててさ、ちょっと自分、自己流のなんかかっこよさ見つけるじゃん、絶対にやっていくうちに。俺ら正直、もう最初はすごいのよ。手数も多くて。あ、そうだよね。だんだん、もうこれだけになる。 <笑><何で><笑>ちょフル見せてフルフルじゃあフルサイ、ね、見終わとノルミラーり開くアメイジングアビリッィ劇場版て<笑>そこまでやる、うん、まず こ, これ劇チェンジャーを、はい、安くんにお借りしましてまさかの僕たちが持ってないのに安くんが持ってきたなんかこっちもお借りします、はい、15年ぶりいや ?15 年ぶりよ<笑>こちらアマゾンで買った劇チェンジャーっぽいクローブです<笑>というわけでまずしたちょっと立てて劇チェンジャーって<笑>ちょっと四次元ポケット的な機能があるんですよ、はい僕は サイブレードっていう変身ンン グ, グッズをここに収納してます、うんうんうん、あそこに入ってんだねそ う,、うんうんうん、それを出します、うん、出したのを空中でキャッチしてキャッチして後ろに一回回して一、はいはい、回出す、うん、でここで飛びすませ獣の狙い場飛びすませ獣の狙い場後ろに回す回すで持ってきて持ってきてビーストオンでボタンを押すボタンを押すよいしょあー結構手数多いねそうなの最初こうやってやってここでピッてやって出してこうそうあピッてやんないのも から放り投げた感じバーってやって、はあ、飛びすませ、あ違じゃ飛びすませ、獣の刃、ビーストオン。こ の, の合ってる合ってる合ってる合ってる。まあでもちょっと予習しましたからこの多いんで<笑>ちょっと見ててそう、ね、そうててでもやっぱ実際やるとちょっと多いねいや多いんだよ、ね、だからこれはほんと初回だけ初回だけやほぼ初回だけなるほどね満遍見せ て, し て, していくよ 指はね、こういうのをはい前にバッて出して歯切 れ, たぎれ獣の力歯切れ獣の力でここにこう横にこうほんと開くんでねはいははいい。ビース ト, ースト、はい、オンで逆側の手が左側パーあうそうかこっちのははいい。ビーストオンバンでああちょっと俺多いんだよね で, でここに獣をこう使うつくだものね獣の顔して いきなり出して最後右でバンッてさせーの「たぎれ獣の力ビーストオン」は「はーはーそう、うん、終わりとよくな い, いめちゃくちゃ完璧だよ収縮力がすごいねすごい よ, いいよいや完璧だってよかった、うん 隣にホントに激レンジャーがいるぐらいやったちょっとニキニキだおっシロレッドせーの「研ぎ澄ませ!キー」キー「きものの依はビース ト, ーストオン!」ああーいやいやでもよ全然いけてるよ<笑> ほ, ぼほぼできてビででーストオンのタイミング間違えたいやそれぐらいじゃな い, いや今日本気でやっていいじゃんじゃあソチの本気でお願いします せーのまずじゃあチェンジソールを持ってるわけでう いくぜチチェンジソールチェンンジジソソーールルセセッッッットットじゃあカチガッガッレッ ツ, レッツゴーオケきますむ ず, む, ずいむずいよね、えー、いちょっと早めにしてみる、えー、7割で次10割多分いけると思うこの人縦押せるの前じゃんうまい話していきますよ いくぜ いいいけたんんじゃなな っ, たどうどうだったいや、わかもいよこれ見てたらあたりめっちゃ横<笑>になって見てるよ どうぞうことで、はいありがとうございます素晴らしい体験をしし、ね、覚えるのい早いいやいやいやめっちゃ早いだって、うん、ゴーオンジャーの変身ポーズも今だかつてあんだけ早いタイミングでてか早い時間で覚えた人いないわ、うんうんうん、もうたくみさんなんて30分でも覚えられなかったの<笑>のあの10連ジャーあ の, 中あのタイガーレンジャーなんですけれどもイエローの人で30分でも覚えられなかった何、うん、て言ってるかわかんないよね<笑><笑>それ。それだから 俺覚えやすいんだよ。俺覚えやすかった。うん、こうい、ん、最後、最後なんてもう、ね、一緒だもんね。だから、そうちゃんのやつは逆に俺すごく大変だったんだ。これ二回、このやるでしょ。そうだね。ね、投げてキャッチっててっけやっとか。そうね、確かにそうね。だから初回だからお前なかったんだよ。そ<笑><笑>うか、う初めて聞いた。<笑><笑>でも俺そうちゃんのやつ見てるけど、<笑>うん、面白いよね。だって、うん、筋がないし、マジで本当にないし、マジで。 で万平とのあのコラボのやつ、うん、俺、2個くらい見てるけど、うん、どっちも面白いよね、まず一つは爆破の方<笑> あ, れ あ, れあれね、爆破の方ね、あね、確かに俺も1回やってみたいなって思うんだけど、うん、ただ、行く、うん、なんだろう行ったら大変なことになりそうだし、なんか撮影どこじゃなくなりそうだから、どうなんだろうと思って思って、うん、そうねやっぱり安が行くと大変なことになるかもしれないけど、うんうん、もう、我々あのやっぱりね、ブルーと。 ブルーとホワイトも2人でいませんから、うん、しかもこいつジャージだからジャージお前が買ったやつですよ<笑><笑>東京しかもこいつジャージだから自分で<笑>ジャージだからてめえもジャージだから<笑>確かにおパーカーだよ<笑>ジャージの2人組がなちょっと早く現場着いたの、はい、我々もちょっとドキドキしてるから、うん、どんな感じかなと思って僕らの中にはちょっと淡い期待はあったの、うん、なんかやっぱり特撮好きな人とかに バレちゃって、あ れ, あれみたいな、激レンジャー来てるの、本物じゃんみたい な,、はい、ののたいなあるかなって思ったんだけど、全く誰も気づいてくれない。そうでしょスタ<笑>ッフさんにあのーって話しかけて、<笑>多分我々からあの昔先輩やってた人間なんですけど、ええ？えマジでえ気づかれないんです？ス、まあ、全, 全然気づかれないからっ て, のっ て, 言ってんの俺らから予約してるやつです。マジで？ちょっとあの。 僕たちここ懐かしくて<笑>好きなんですよやってた人よ、<笑>やってた人。<笑>ちょっとふんわりとした導入をしてみたいる<笑> そ, そうそうそう。いや、懐かしいな、みたいな。<笑>ね、そこからなんか、一応やってたんですよ。えーみたいな。いなまあ、そうちゃんは今のこのそうちゃん見たら確かにちょっと分からんかもしれなん。満点に関しじゃん、マジで変わってないから、絶対。ん変わってないんだ。なんか、まあ、センター分けになってくらいじゃない<笑>あの時髪型違ってないあんまりずる<笑><笑> 全 く, い全く変わってないなんか変わったいや、<笑><笑>あの当時のままっちゃう<笑>なんか変わってないびっくりするよね、これは。<笑>肌ツヤも一緒じゃないつけた分、0 <笑>やねん。いやいやいや、言ってるけど変わらんから、髪の毛切ったぐらいよ、ほんとに。<笑>だからみんなそんな変わらんねん、多分ヒーローやってる人って。特に多分変わってない。一番変わってないねん。でもマンペはずっとこれだね、マジで変。変わらんの、マンペ中身はあの ね, ね、中身も変わっとらんもん。変わ<笑> 見た目つけて中身変わらないっ、うん、<笑>て一番やばいパターンますから。 もう中身も成熟してたんですよ。いやいや、確かにそうちゃんは見たときに、なんかすげえ人来たなって。感覚がやっぱ一人だけ、一<笑>人だけなんだろうね。レンジャーの中に一人だけちょっとなんか、師匠みたいな人おるやんみたいな。そう。俺最初やった時、本当に、先輩だと思う。そう、これも、さんざもう、違うところでも言っちゃってるんだけど、うん、こいつ本当初対面ひどかったの。何が、何が、何が、何が、それ知らないわ。そう。で、俺の中での、万平と。 ソちゃんのイメージってやっぱ激レンジャーの時から特にここ仲いいなみたいなイメージある。あーうーあ、そうね。プライドしたからでもなんかね、どっから仲良くなったのかが分かんないんだよね、今。うん。ああ。激レンジャーもいろいろ聞いてたからもう本当最初はもう全部 P よこれ全部 P。<笑> <笑>なんけは い,、はいはいはい、い楽しい時間もあっという間でございまして楽しい時間の3分の1使えないじゃないですか<笑><笑>使えない話ばっかりしちゃいました、ね、やっぱね久しぶりになると、ね、そうだね楽しい話楽しかっ<笑>い話がないでもそれこそじゃあのお同じそのね戦隊シリーズでやってたからこそ、うん、分かる楽しさもあれば、うん、辛さも、ね、そうそねうそうだからのそうそう多分普通の人が見てもいやそれはちょっと分かんないってこともやっぱあると思うんでねちよね こうやって久しぶりに会ったわけですからちょっともうね、コロナとかもっと落ち着いたら、うん、イベントとかでもこういうお話おー、いいね、いい一緒にやりたいなって思うんですよいい、ね、やろうよ、ね、ってことだ、ね、特撮バーとかってさ一日店長とかやるなんでちょっと今カメラの前でビリしてるんですか<笑>おー、そういうことおー、いいよい や, やろうやろう。ろほとやりたいや歌<笑>というわけで、うん、いつかはい、ね、こういったメンバーでイベントやりたいとか皆さん、ぜひぜひお越しください来てくださいというわけで、本日ありがとうございましたありがとうございました 皆さんよろしくありがとうございました<笑>ありがとうございました<笑>やすくんのチャンネルもぜひぜひ見てくださーお願いしますバイバイバイバイバイバイファンタスティックテクニックキブルいいじゃねぇいい気ぴったりやん<笑>絶対いいよねそれバイバイ<笑>これいつまでやるの<笑><笑>